金プリカンムリ番組を20ゴールデンで2時間 SP 集大成、長瀬角、ついにここまで、岸優太、タ、体を張りたい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年1月からレギュラー放送されてきた KNG プリンスへの、カンムリ番組日本テレビ系。 キー・エン・ジプリンスル・キンプル土曜のち130の初のゴールデン2時間 SP5 月20日のち756が放送されることが15日発表された。レギュラー番組は5月13日が最終回となる。 この日の番組内でも発表され、長瀬二十四は、ついにここまで来たか、神宮寺ゆ太二十五は、やばいっす、と感慨深げ。平野耀二十六は、僕自身、この番組で新しい面を見出してもらった、と番組に感謝した。長瀬は、僕ららしい空気感も含め、別の時間帯で皆さんに見てもらいたい。高橋海人十四は、 体は張りたい。リーダー騎士ユ太27は僕は順位系だとあまり1位取ってない。集大成の少年場だと思ってカジバのクソ力をぶつけてバチっつって最後決めたいと意気込み。騎士は集大成としてとにかく体を張りたい。とメンバーもめちゃくちゃ意気込んでおります。とにかく皆さんに笑ってもらえる番組をお届けしたいと思っています。